ここで演奏会のお知らせをさせていただきます12月30日に「ベスタ川越大ホール」にて第54回定期演奏会を行います年末ではありますが1年の締めくくりにふさわしい豪華な曲目や今年度吹奏楽コンクールで演奏いたします曲など盛りだくさんのステージとなっております必ず皆様に楽しんでいただける演奏会となっておりますのでぜひお越しください部員一同お待ちしております 最後にお送りいたします曲は Music オーーオプナーです1965年に公開された映画「SONDOVEMUSIC」の劇中歌をメドレーでお送りします私のお気に入りから始まり木管の美しく印象的なエデルワイス最後はトランペットフューチャーのドルミの歌で締めくくります皆様も一度耳にしたことのある曲だと思いますので手拍子したりさんだりしながらお聴きください本日はありがとうございました All right. Thank <laughs> you.